玉木サリーです私は生まれも育ちもアメリカ・ロサンゼルスなので日本語が第二言語ですなんですけど声優さんになると決めた時からいっぱい日本語を勉強しました日本語と英語の他にスペイン語も話せます あの完璧ではないんですけど完璧な人なんていないよねということであの私は勉強もすごく好きなんですけど今は韓国語も勉強していますーコンバーーシあの人見知りなので友達にはよく無駄な語学力って言われるんですけどこの語学力を強めに。 演じられる役の幅を広げて唯一無二な声優さんになるのが夢ですこれからも語学力と演技力を磨いていきたいと思いますよろしくお願いいたします木さりでした。